おはようございます。こんにちは。こんばんは。変態学研究所所長です。所長とお呼びください。この論文紹介コーナーは、変態性についてこれまで発表された論文を5分程度で紹介するコーナーです。この動画では、コーナーの全般的な方向性をご説明させていただきます。 ーーナででしたいいこと目的についてです当研究所は変態性を実証的に研究することを目的として設立された団体です。ここで言う変態性とは日常的な言葉で使う変態とは異なりある人たちにとっては正常であっても別の人たちから見れば普通でない異常道徳や法に触れると思われるような人の性癖や好み思考などの全てを指す言葉です。ですので当研究所が変態という言葉を用いる場合にはある特定の人たちをけなしたりするのではなくそれぞれの人々の個性 あるいは想像力の発露としてむしろ肯定的に用いていることをご理解いただければ幸いです。 このような広い意味での変態性についてはこれまで多くの興味深い研究がなされてきていますしかしそれらの論文の多くは注目されることなく眠ったままになっていますまた全ての学術研究は少し気取った言い方をすれば巨人の肩の上に立ってつまり先人たちの成果に依拠しながら進められるものである以上これまで行われた研究をレビューする振り返っておくことは変態性について研究する当研究所にとっても必要不可欠なことです 加えて、変態性にご関心をお持ちの方であっても大学などの研究機関に所属していない限り論文を入手することは困難ですそこでこのコーナーでは変態性に関わると思われる論文を取り上げ5分程度にまとめてわかりやすく紹介することを目的としますなお動画よりも文章を好まれる方もいらっしゃると思いますので動画のコンテンツと同時にほぼ同じ内容の文章を当研究所のホームページで公開いたします ホームページのリンクは概要欄に記載しておきますので、そちらも合わせてご参照いただければ幸いです。 次に、に取り上げさせてていいただく論文についてです。基本的には実証研究を取り上げますが非実証的な研究であっても実証研究の役に立つあるいは興味深い論文であればご紹介していこうと思っておりますまた変態性についてはさまざまな学問分野で研究が行われていますが現在当研究所の所員には心理学の専門家が多く私自身も社会心理学を専門の一つとしておりますので心理学の論文を中心としたご紹介となると思われます 次にに動画の具体的な構成についてです基本的にほとんど全ての学術論文あるいはより正確に申し上げればほとんど全ての科学論文は何らかの目的あるいはリサーチクエスチョンを立て実験や調査あるいは考察を行って。 一定の答えを提示するという形で構成されていますですのでこの動画でもその論文のリサーチクエスチョンは何かどのような実験あるいは調査が行われたのかどのような答えあるいは結論が提示されたのかといった形で論文をご紹介させていただきます最後に注意事項と申しますかこのコーナーをご覧になる際に注意しておいていただきたいことを3点述べさせていただきます 1つ目としてこのコーナーで取り上げさせていただく論文は当研究所の書院あるいは私が興味深いと思った論文です従いましてそれぞれの論文の筆者の先生は当研究所自体とは何の関係もございません2つ目に動画はリサーチクエスチョン結果結論という形で構成されると先ほど申し上げましたがこれらのうちリサーチクエスチョンと結論については元の論文から大きく変更して動画化させていただく場合がございます と申しますのも、論文に書かれるリサーチクエスチョンや結論はそれぞれの筆者の先生がどのような問題意識をお持ちかによって決まってくるものですがこれらは当然当研究所の問題意識とは往々にして異なりますですので変態性を研究するという当研究所の問題意識に沿って結果を新たに解釈しご紹介させていただく場合がございます3つ目にこのコーナーでは論文の内容の一部のみを取り上げてご紹介させていただくことがあります つまり特に心理学の論文などですと複数のデータをまとめて1本の論文にしていることがありますがこのような場合には私たちが特に関心を持った一部のデータのみをご紹介させていただくことがございます動画を視聴していただく際には以上の3点をご承知おきくだされば幸いです今回の動画は以上ですもし当研究所の活動にご関心を持っていただけたら研究所の活動の継続のためにも Twitter のフォローやチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします